チコが牧屋組合市原チさん阿蘇市で農業を営みながら牧野組合長として牧野の管理を担う草原の維持活動に従事しながら野草堆肥を利用した農作物の販売子どもたちを原野に招いての野焼き体験など幅広い活動を行う。 先祖から受け継いだ阿蘇の草原を美術館として後世に残すことそれが夢である、えー、普段はですね牛飼いが<笑>まず最初の仕事であと田んぼは今年もう何年かやめましたので畑仕事が主で野菜作りがメインです。 組合長になったのはですね平成12年かな2年の総会の時だから、えー、平成13年が正式かなと思いますから組合長をやらせていただいてますそうですね、えー、今ファンがね160人ぐらい増えてで毎回こう手紙とかに対すると「あの美味しかったよ」とかねあの 味がとても良かったよとかね、えー、たまには虫が入ってたりとかそういうのもありますけど、でもそれだけ安心して食べてますとかいうふうにあの前向きな考え方をしてね、あの返事をくださるので、そういったのはまた会員にとってもね励みとなっているんですね。だからあの時々私たちがイベント販売に直接行って、消費者とこう語り合いながらこのようにして作ってるんですよということを言って知っていただいて。 食べててていいいたただだくく方がが の, の活動については応援していただくことができるかなともうそうでないとやっぱりなかなかね応援はしてもらえないかなと思っているのでその中でそういう少しずつねあの友の会といいますかあのファンクラブをね結成して少しでも会員が増えていけばいいかなと、まあ、それによってどんどんどんどんわあのその輪が広がっていきますからね。 うん、そうですね草原はね、えー、まあ観光利用じゃないけども、うん、観光に利用したり子どもたちの教育の場としてまたあのいろんな大人の人たちでも草原を見学してそして楽しんでもらって、まあ、心を癒してもらおうと思ってやっています。 えーとね、最初はあの地元の高校生もう二十数年前ですけども地元の高校生があの野焼きを体験したいということで体験の野焼きをさせたのがきっかけですね草原のね作業に関して子どもたちにもまあ大人がどのようにして草原を守っているかというのを知ってもらいたいということがあってあの子どもたちが自分たちで 草原を守るということはどういうことかというのを体感できるように野焼きをしたりそれから消したりそうすることによって今度はあの春から行こう草花ね成長してきますから自分たちのした野焼きの跡を見学してどんな風になっているかというのを学んでもらってその感動をね自分のものとしてもらいたいということで始めました。 ああそうです、ね、一番あれは景色のいいところを見て子どもたちが感動したってそれからあの将来的に言うとあの自分たちもまあ草原を、ね、守るためにできることが何かあったらやりたい、まあ、ボランティアになりたいとかそういう子どもの声を聞いた時はああ一人でもねそういう答えが返ってきた時は本当にあの嬉しかったですね。はい、昔はかか屋根とかそれから あのまあ、お風呂とか料理を使うため の, あの材料ね 火, 火の材料それから牛馬の餌として使うことによって今度はそれをあの畑とか田んぼの肥料としてあの利用できるつまり全部があの皆さんが生活して生かされていくために必要なものだったんですね。人々をを生かし心を癒し心癒守るることとののできる草原というのは 素晴らしいものだ、つまり宝物だと。だ宝物を私たちはたあの授かっているから、それを大事に守っていかないかんと、そういう思いで子供たちにこう宝を守るようにということを伝えているんですね。全然違いますね。あの昔はね、えー、こう私ここから見渡す限りのほとんどが草原だったんです。 でちょうど私が小さい時にあの両親に連れられてあの、まあ、牛の背中に乗ってあの山の上に来た時にあの世界がこんなに広いというのを感動したのを覚えてるんです今でも。で上がってきた時あのほとんど草原だったんですまだ山はねそんなに植えてなかったので植えてやっても小さい羊木だったので。 でそれ私がねあの高校生ぐらいになる頃から植林が非常に進んでいったんですねですからそのの時ままでではははこういうういい山というのはあんんりはなかったんですね。やはり草原はねあの利用してこそ価値があるものだと思うんですね。価値があるというのはどういう言葉だ と, か と, いうとみんながあの生計のために利用するというのがあるし。あの 昔はあの草がねそんなに長くなかったんですよね今みたいに。それは何でかというと利用しなくななくったからなんです、ね、あの再送作業をするところでもねあの草が長いと言われてても昔は草を全部あの干し草で刈り取ったりしてたのであのそれほどあの成長するのがね、まあ、抑制されるというか抑えられててちょうどいいぐらいの。 状況になってたと思うんですねただ昔の人たちは考えて茅切り場というのを設けたりとかしてねあの2年か3年にこう一度ぐらい茅専用に刈り取るところをこう確保しとって自分のところの屋根の材料とかあるいは他のいろんな材料に使うために保ってたと思うんですよね。そうしたのがあのが昔の 草原だったんですけどもでそうすることによって農家の人たちの管理がねしやすかったんじゃないかなともう草原使わないかなということで山を植えたために今度は山を守るためには余分な作業が増えたところが山は管理ででできなないでほっったらかしになってるんですねそのことによって今度は水害を招いたいとか山崩れを招いたいとかその管理されない あの山林からいろんな被害をもたらすことになっているので早く山林もきちんと管理しないといけないなと。うん草原はね私にとってはあの楽しみの草原でもあるし生かされている草原でもあるし人々に自慢できる草原でもあるし宝物として是非大勢の人に見せたいという。 そういういもものも考えます、まあ、昔は草原というのはねポケットに入れている石っころみたいにね邪魔な存在だと思っていたけどそのポケットに入れている石が宝物だというのを気づかされたのはボランティアさんなんですよね。でボランティアさんを通してその草原の価値についてより一層こう励まされたというかじゃあ皆さんにも見てくださいってその代わり守るために応援してくださいって。 そういう気持ちですね。だから、草原は私にとって宝物であり。まあ、人の命の。力を得る源でもあるなと。いうふうに思っています。あの美術館にね。絵を見に行く人がたくさんいるように。 やっぱ草原のその宝物をね見に来るということは人々の心を癒すことができるものだからそういったものをねやっぱりこう大事にしたいなとは思っています。